おはようたた<笑>まーちゃんおはようございます電気つけまーす嬉しい<笑>朝です寝ます寝起きドッキリです<笑>逃げないで<笑> <笑><笑> で, できれば、してほしいくらいです。<笑>声が寝起きですって。う<笑>ん<笑><笑>。次は取りすぎじゃない。<笑><笑><笑>終わりがわかんない。<笑> すみなさい<笑>はい皆さんおはようございます<笑>誰が興味あるかわかんないと思うんですけどえっと今から<笑>今日は帰るだけなのでちょっとチュちュチュチュッシュッとメイクをしていきたいと思います イエーイ<笑>まず気丈水さっきなんかちえちゃんと妹が部屋に来て起こされましたちえちゃんは6時40分ぐらいに起きたみたいです早い<笑> 20分しかかわない<笑>早すぎしっかり毛状況をしていきます <笑>ああきのろご飯おいしかったねうん恋してみたいなとすぐそこある千恵 ち, ちゃんも言っちゃって自分のまま日焼け止めしか持ってない帰るだけだから私も下地踊っていい日焼け止めだけでいいかなと思って日焼け止めしか持ったなじゃあママ日焼け止めだけだから<笑>日焼けでいいかな なんかこれかな。化粧下地、美容液、ポールジョーのやつ。もうなくなりそう。なんかリアルな感じだね。<笑>なくなり方が。<笑>これをチャットして、チャチャチカチャっ 可愛 い, い。もう完成。はい、もう完成です。<笑>ということで。<笑>でも、ま、ええ、ね、眉毛と。眉毛とマスカラをして、今日は。出かけていきたいと思います。マスカラはするんですね。<笑>マスカラは全然ジャッとして。終わりたいと思います。 このね、眉眉毛がね、うん、難しいよね。眉毛って難しくな い, いでもさ、週に一回ティントで染めちゃってる。面倒くさい か, 素素か確かに。眉毛アートもやりたいけどね。ね。ゴルフってさ朝早いからさ。ああもう眉毛 で,、ね、で, できるだけやること減らしたい。眉か に, かに眉毛。眉毛したいよね。ね、眉毛アート。 ティントだと限界がある。うんうんうん。ちょっとライト。眉毛のこだわりは。眉毛のこだわりはいかに山をきれいに描けるか。山本だもんね。<笑><笑>山十四、ね。山十四。なんかさ、ライトでさ、うん、結構軽くないメイクそう、ね。めっちゃ濃くなったりするよね。ね 詳しい顔しております。<笑>前髪伸ばしてるんだっけ。うん、もう切った、あ、切ったの。うん、<笑>もう切った。なんか帽子かぶるけんさ、うん。そう、どうしようかなみたいになった時。うん、短くした。え、チーム、それも使ってるわ。ね、これ、え、ちょっと色違う。違 う, のやつ違う、ピンク系のやつだ、ね。だ あ, あ。 ゆっけの方がいいよね。これ前のずっと使いやすいけどこれも。一時ね。そうそうそう。うん、その左の二つだけねどんどんなくなる。あるよねそういうやつ。<笑>こナさん。しべ何しゃぶるの？これって。メイク道具の紹介。メイク道具の紹介。<笑>はい。眉毛終わったので、うん、次は。 何が出てくるかな。バキバキ。次はマスカラ。じゃビューラー、ビューラーをします。こうやってね、これがこれをね挟む機械です。挟む機会。<笑>その説明必要だった。<笑>こうやって挟むんです。手前毛をクレーンと上げるんです。まつげね。<笑><笑>まつげをクレーンと上げるんです。おクレンと上がりました。そしてこのマスカラをこのね。 このヒロイン、いろいろ使ったけど、うん、このヒロインが一番いいです。皆さんもぜひ使ってください。んビューラーの説明聞く人たちはマスカラ使わん。マスカラをチュチュチアップして。はい、可愛 い, い。 下も、下まつ毛もちょっとしますこれさ、塩ときにくしゃみとかしたらさ、うん、下にこうつくよねめなんか目の中入っちゃう付き合いああ、確かに痛いよね、うんうん、よし、こんな感じで終わりです 今日のメイク終わりカメラの方見て何も変わってない<笑>終わりです<笑>感じはい、今、まあの何もない日メイクでした何もない日メイクです<笑> 終わりです。